こんにちは、金子です。情報工学応用演習に人工知能システムについて説明したいと思います。このような内容で説明していきますが人工知能システムの要点そして人工知能システムについてより深く学び 研究するために必要な基礎をすべて説明したいと思います説明は約20分を予定しています説明の中で皆さん自身に行ってほしい実験の手順についても説明しています参考にしてください今から 人工知能システムはなぜ大切なのか、何の役に立つのか、そしてニューラルネットワークによる識別、認識、分類の仕組み、そして学習、検証、ユニット数、エポック数の調整について説明していきます。これらの内容は、 大学の授業、人工知能の総まとめと発展になっていますよろしくお願いしますでは、いきます人工知能について人工知能は二種類ありますがこの資料は、こちらの方学習による上達の能力を持った IT システム こちらを説明したいいと思います。この時学習を成功させるために学習用のデータベースを使います人工知能はさまざま応用がありますのでとても大切ですそして皆さん自身がこうした応用を学びたいという時のための 人工知能の基礎を、ここのの資料でで実習することができます。るとがきま人工知能の応用例えば写真の中から顔を切り出すあるいは顔の中から顔の目印となるような輪郭線目鼻口眉毛などを取り出し例えば えー、この画像が金子邦彦であるという識別まで行おうという応用あるいは写真の中からオブジェクトを切り出す画像のセグメンテーションこれは切り出し結果で元の画像の中で中心となるオブジェクトがこの青い部分にあるということを人工知能が 判断しています。写真のどこに中心となるオブジェクトがあるかを切り出しています。合成は、例えばこのような写真とビデオをミックスして新しい合成ビデオを作るようなことです。例えば、 私の写真に有名人のビデオを組み合わせて私がこの有名人そっくりの表情で語り出すようなビデオを人工知能で作ることができます人工知能は機械翻訳といって日本語や英語を他の言語に 翻訳するということにも使われますこれは今から実演してみましょう。私は Firefox というウェブブラウザーを使い Firefox のアドインとして MateTranslate というアドインを今インストール済みです。では翻訳してみましょう。範囲を選び ボタンをクリックすると翻訳結果が出ますスピーカーのスピーカーのボタンをクリックすると音声合成も行われているということが今少し聞こえてきたと思いますこのようにさまざまな言葉 例えば外国語の情報を翻訳できるというのは当たり前の時代になりましたこれを踏まえていろんな勉強学習をしていくということがとても大切になりますもちろん英語の勉強はむしろ今からの時代人工知能で翻訳できる時代になると より大切になってきたような気もしますのでそのことはお断りしておきます人工知能システムはなぜ大切なのか今言いましたように人工知能でできることは今どんどんどんどん増えていますそして人間の仕事の補助や代行ができそうです仕事の中には 退屈だが、集中力を要し、ミスが許されないような仕事、例えば、監視する、のような仕事があります。とても大事です。人工知能が、こうした仕事を補助、代行できそうな時代が、今、きつつあります。コンピューターには、いろいろなセンサーを備えることができます。人間にはないセンサー、例えば、超音波、 レーザーザさまざまな人間の感覚を超えるセンサーをコンピューターにつなぎさらにたくさんのコンピューターを互いに情報ネットワークで連携させるというコンピューターの特性を生かすと人工知能は人間よりも上手に素早く仕事ができるようになる可能性が高いです。 そして人工知能の基礎原理を極めることで人間の知性とは何なのかという謎が解ける可能性もあります人工知能システムは認識分類予測合成翻訳先ほどお見せした認識分類予測そして合成など さまざまな用途があります。では今から認識分類予測の仕組みについて説明しましょう。ここではニューラルネットワークを使います。ニューラルネットワークというのは層をと言って、このように層を 積み重ねて入力のデータが処理され処理結果が次の層へ行きさらに次の層へ行きさらに次の層へ行くということを行っていくことで出力を得るというものですこの層の中にはユニットというものがありますユニットは互いに結合されていますそして 入力のデータはユニットで処理されその結果が次のユニットすべてへ伝わりということを繰り返していくことで最終的な出力が出てきますさあここで1点補足しておきますこれで 学習を行うことができますニューラルネットワークの学習というのはこの結合の重みを自動調整することによってより良い出力が得られるようにするという考え方になっています。 ニューラルネットワークの入力と出力の概要を示したものです。入力は画像などでもいいんです。504が映った画像を与えると、ニューラルネットワークはキーワードあるいはコード番号504を確率をつけて出力します。例えば、 ある画像が与えられたら、コード番号と、えー、それに対する確率。五である確率が九十八点九パーセントのように出力します。では、今から実際にニューラルネットワークを作り、学習していくということを行っていきたいと思います。 今から作るニューラーネットワークは、ユニット数128個と、ユニット数10個の層、2つの層を組み合わせて、このように動くものです。画像データを受け取って処理し、次の層へ渡し、最終的な出力が出てくるというものです。ニューラーネットワークを作るときに、 188個のユニット数である、種類がレルーである、ユニット数が10個である、種類がソフトマックスであるということを設定していきます。レルーが何か、ソフトマックスが何かということの説明は省略しますが、えー、ユニット数や種類を指定してニューラルネットワークを作ることが簡単にできる、 ととといいいいうことは、覚えておいておしいと思います。ニューラルネットワークの学習は先ほど言いましたように与えられたデータを使い適切な結果が得られるように結合の重みを自動調整するというものですではニューラルネットワークの仕組みを説明します ニューランネットワークを使うというときにこの3つのことに気をつけてほしいなと思います。ニューランネットワークは学習の能力を持ちます。そして学習がうまくいくようにするには大量のデータが必要です。そして準備したデータを何度も何度も使います。同じデータを使って 学習を繰り返すということを行いますそして学習が終わったら、えー、学習がうまくいったかどうかを検証します、えー、こういうことに気をつけてニューラルネットワークを使っていく必要がありますでは、えー、今から学習と検証について簡単に説明したいと思います 学習では、入力を与えてニューラルネットワークを動作させ、その出力と正解を照合して、ニューラルネットワークの中の結合の重みを自動調整します。もう一度お伝えします。入力と正解は事前に準備する必要があります。そして、 入力を使ってニューラルネットワークを動作させその出力と正解を照合しなるべく正解が得られるようにニューラルネットワークの結合の重みを自動調整していきますこの自動調整がうまくいくようにするためにこの 入力データはなるべくたくたたさんあった方がいいです入力データをたくさん準備し学習を多数繰り返しますさらに同じデータを使って何度も学習を繰り返すということも行います繰り返し回数をエポック数と言います検証検証は えー、入力と正解を事前に準備しておき今度はニューラルネットワークの出力が正しいかどうかを正解と見比べますこの時学習で使ったデータは検証には使わないようにします例えばこの検証の時に 1枚の画像ではなくて100枚の画像を使って検証するあるいはもっと多くの画像を使って検証するというのが当たり前です例えば100枚の画像を使い正解が得られた枚数がうち99枚正解でなかったものが1枚となると、えー、検証の結果精度 枚枚中がが正解だった、えー、という結果が得られます。では実際にニューラルネットワークを作成し学習し検証するということを行っていきます皆さん自身にも行ってほしいので手順を丁寧に説明したいと思います。まず グーグルアカウントが必要です、Google、アカウントの取得ではこの Google アカウント取得のための htps://。google.com/.signup というページを開き氏名自分が希望するメールアドレスパスワード生年月日を登録する必要があります。このパスワード と、えー、このユーザー名の部分は後で必要になりますので忘れないようにしましょう。ウェブブラウザーです。今説明した URL を開いたところがこの画面で、姓、名、ユーザー名、パスワード、同じものを二つ、えー、登録する必要があるという画面が出てきています。 この Google アカウントの取得について心配なことがあるという場合には、えー、取得を取りやめて私のこの資料で学ぶということも十分できるようにしています次にパソコンのウェブブラウザで h t p s d o t t e n s o r f l o w o r g スラッシュチュートリアルズを開きますまず一旦え、手順を最後まで説明したいと思いますこのページを開きましたら初心者向けクイックスタートをクリックし画面を切り替えますその後、ランイン Google コラボをクリックしますこの時、Google アカウントのえメールアドレス パスワードなどが必要になるでしょうそして Python のプログラムがすでに作成済みで画面に現れますのでそれを上から順に実行していきます実行にはすぐ終わるものと少し時間がかかるものがありますので 少し時間がかかるものについては実行の終了を確認してから次のセルに移るというようにしてくださいこれを最後まで続けていきます見どころです途中でニューラルネットワークを作成している部分がありますユニット数128 10の設定などを行っています入力する画像のサイズは縦28 横二十八の画素であるということやユニットの種類の設定なども行っています。これは学習です。学習の繰り返し回数のことをエポック数と言いますが、ここではエポック数が五に設定されています。学習が五回繰り返されます。これを変えて実行するということも簡単ですので。 後で説明しましょう。検証です。ここでは三百十三枚の画像を使って検証が行われています。明らかしの後に精度の数字が出ます。ここの数字一からゼロの間で。 ゼロは良くない、一は一に近ければ近いほどいいです。ニューラルネットワークの出力がどれだけ正解に近かったかという数字が現れます。なお、学習では乱数が使用されますので、学習ごとに精度は異なります。皆さん、これを実施したときに、これとは違う数字になりますが、それは正しい動作です。 最後のセルまで実行しますと、えー、このような結果を見ることができます。これはニューラルネットワークの128、10のユニットのうちこの10のユニットの活性度が表示されています。10個のユニットがそれぞれどれだけ活性度が強いか例えば最初の画像、次の画像、また次の画像というように ここでは5枚分の画像のそれぞれのことについて表示していますが最初の画像については0123456789という10個のユニットがあって7のユニットが、えー、極端に高い 99.9775%、えー、という 高高いい割合で活性度が高くなっていますこれは画像の予測結果7でしたという意味になります同じように2である1である0であるというようにうまく画像が予測されていますこの10個の数字は0123456789である確率がいくらかと いうもので、これで文字認識の結果になっています。では実演を行いたいと思います。実験は二つ設けていますので、後で説明したいと思います。えー、ウェブブラウザーで資料にある h t p s w w w ドット tensorflow ドット o r g チュートリアルズのページを開きました。ここで初心者向け スタート、えー、をクリックします画面が変わりました Line in Google コラ l をクリックしますこの後 Google アカウントを使い各自サインインしてくださいサインインが終わるとこのような画面に変わります説明を皆さん読みながら、えー、上のセルから順番に実行していきますまずパッケージのインストールこれはこのまま続行 学習などに使うデータのダウンロード終わりましたこれはもうニューラルネットワークの作成ユニット数12810テスト実行です10個の数字が出ています、えー、動作テスト OK になりましたこれは2番目の層 の種類をソフトマックスに設定し直してもう一度実行しています数字がちょっと変わりました普通の種類のユニットの場合とソフトマックスに設定した場合で出てくる数字が少し変わっているということだけ見といてください続けます、えー、検証ですね学習が正しく行われてたとか検証するため の処理などを、ここで行っています。ここも、えー、検証のための処理です、えー。これは学習の前準備です。では学習を開始します。エポックス5に設定されていますので、学習は五回繰り返されます。 ちょっと画面を拡大しました。FIT、えー、というメソッドで学習は行われています。では検証です。アキュラシーのところに 0.9786 のような数字が出ます、えー。これは精度です。このページでは正解率というように説明されています。なかなか高い正解率だと思います。続けます。 これは5つの画像それぞれについて10個のユニットの活性度の高さを示すものですでは実験について説明したいと思います実験1と実験2があります実験1はエポック数を5でなく20に設定すると精度がどのように変化するかを実験するものです仮説としてはエポック数を増やすと 精度が上がるかもという仮説です。では行ってみます。これ先ほどのページです。少しスクロールし、この学習を行っている部分のこの5です。これを20に、これ書き換えることができます。これエディターになってますので、えー、今から20に書き換えて、 実行します。あ、ちょっと間違えました。もう一度やり直してみます。ごめんなさい。エポックスのところを。五でなく、二十に書き換えて。実行しています。あ、今度はうまくいきました。 ちょっと録画を一時中断し、学習が終わったところを皆さんにお見せしましょう。学習が終わったところです。次のセル、これを実行します。これで実験終わりです。精度が表示されています。エポックスを変えると、えー、精度はどうなりましたでしょうか。皆さんなりに、自分なりの考察を考えてみてほしいと思います。 次の実験はユニット数128のところを線のように変えてみると精度がどのように変化するかを見るということを行ってみましょうユニット数を変えるために上の方にユニット数を指定しているこの部分がありますこれもやはり簡単に書き換えることができますので 書き換えて実行しますこの時忘れないでほしいのはこの続きこれを全て順にもう一度実行してくださいこれもです全てですこれもですこれもですこれもですこれもで す, もで す, もですちょっと録画一時中断し終わったところから 再開しましょう。終わりました。次のセルで精度を求めます。結果が出ました。ぜひ皆さん自身で考察してみてください。さて、この学習の二十回ですが。二十回それぞれで、実は自動で精度が計算されていました。 でこれを見ますと1回目では精度が少し劣るが2回目以降、えー、皆さんどのように感じますでしょうか、えー、こういうことも参考にして考察してもらえればいいかなと思っていますそしてもう一度お伝えしま す, 人工知能は大切ですそして人工知能はこのようなツールを使い 簡単に試し、勉強することができます。どうか皆さんも、えー、私の今回の資料を参考などしながら、人工知能に慣れていってほしいと思います。ありがとうございます。